は、う、い、ん、じゃあ、お名前、職種、最高月賞お願いします。えっと、こばさんの、えっと、職業生理大使です。で最高月賞百四十三万です。はい、ありがとうございます。百四十三万、すごいですね。じゃあ、塾に入る前と、今の変化って何かありますか。塾に入る前、私は、あの、もともと技術屋なんで、えっと。 女房の膝ざが変形性関節症でそれを見てたら他の人の体のところが気になり始めて始めたんです何も所得もなくて今今月で2年5か月目に入りました収入お金はもらうことが恥ずかしくて最初はでも塾に入ってちょうど2年目が終わる頃にあの目標の100万を達成できてよかったと思ってます ねただ波があるんで、うんうん、もうもう波を波に気をつけながら、えー、とやっていきたいと思ってるはいありがとうございますめちゃくちゃ買い物してましたもんね車やら<笑>みんな壊れちゃって<笑>必要なものはちょっと余裕があったのお金ないんだけども余裕があったってことで、はい、教, 育教育にも大変かかりますけどそれでもうまくバランスしながら、うんうん、とにかくあの。 えっ、ー、とじゅあのえっ、ー、と体をあの治してあげたいと思って続けてます。うんうん、はい素晴らしいですね。じゃあ何か今後の目標とかありますか？えー、目標はえっ、ー、と波波をだいたい平滑にして、はい、年間目標をまあ80万ぐらい取っていければと思って。うんうん、はい。いやまあ。 180人から100年確実にきちんとあの施術してうん帰りしていければと思っていますうどういう生態にしきた い, いんでしたっけ あ,、えー、と あ, あそこに行けば治るよって口コミが広がるように、はいえー、本当にこう一生懸命手を抜かないで、うん、その患者様に尽くしていって名声じゃないけどあそこに行けば 治るよってあっこれいけないってみんなから紹介がどんどんどんどん回るようなその生態にしていきたいと思ってますはいもう一つは運動できるような広めの16畳か20畳ぐらいの部屋を本当は持てればと思って、はい、ちょっとは一人でもできかなと思いながら、はい、もう今庄内さんなら体操できるスペースも欲しいなと思って、うんうん、はい素晴らしいと思います じゃあえっと塾に向いてる人どんな人だと思いますか。向いてる人はあの人体が大好きで、うん、で興味がありえっと本当にこうあの悪い人をこうとことんこうあの見て直していくように勉学に励む人は。おお向いてると思います。はいじゃ向いてない人っていますか。向いてない人はあのここに来れば百万で達成できるんだけど。 お金が欲しくて来る人は向いてないですやっぱり自分のマインドっていうか、うん、ないろんなことがありますので落ち込まないように落ち込んでもマインドだけ絶対切らさないように、ねうん、今日行きたくないなと思ったら<笑>すぐ立ち上がっていくとか絶対マインドを潰さないで、うん、あの最後まで走り続ければいいと思っております以上です素晴らしいですねはい、じゃあ塾に入ろうか迷ってる人にアドバイス何かありますか 迷ってたら治療家としてあのこの今の時代コロナの時代生き抜くためにはやっぱり塾に来てきちんとこう 仲, 間仲間と一緒に基礎を学んでこの自分の本物の治療院を立ち上げていったらいいと思います一人じゃちょっと無理ですね<笑>ここに来てみんなと一緒に切磋琢磨して頑張っていくところに本当のセラピストの何というか 成長があるんじゃないかと思います以上ですはい、ありがとうございます